皆さんこんにちはニーナシェルカです今回はズーシーと大英博物館のアリスコラボのアイシャドウパレットとこちらのズーシーのマスカラを実際に目元に試しながらメイクを仕上げてみましたどちらもじっくりレビューをしていったので是非最後までご覧くださいそれではレッツー はいというわけで早速目元に試していこうと思うんですけど今回も半顔ずつ試していいこうと思いますマスカラは赤とブルーのものとオーロララメとシルバーラメのものを購入したので赤とブルーをそれぞれつけた上にラメをそれぞれつけていこうと思います最初に01番「ハートの女王」から見ていきます。 ケースはこんな感じでめちゃめちゃかわいいですよね中の色味が赤とオレンジがベースになったアイシャドウパレットになってますスウォッチしてみるとこんな感じです粉質は柔らかめでしっかり発色です 3色のラメが想像してたより綺麗でびっくりしましたハートと星が入ったオレンジのグリッターこれがね、めちゃくちゃ使ってみたかったんですよね頬とかにのせても絶対可愛いです黄色のカラーはポイントに使っても可愛いかなと思います影にしてみるとラメ感はこんな感じですこの中だとオレンジのラメが一番ラメ感は強かったです 次は02番アリスのパレットになってますこっちは中に入ってるキラキラがダイヤになってます中の色味は01と比べると結構カラフルな感じになっていてオレンジ赤もあるんですけど全体的に寒色寄りのアイシャドウパレットになってますスウォッチしてみるとこんな感じです こっちのパレットは色で遊ぶという感じでラメ感は01番ほど強くはないんですけど一番右のラメは結構ラメ感強めで可愛いです青ラメシルバーラメが好きな人は使いやすいかなと思いますグリッターがねリボンと星の形になっていてグリーンとピンクの色になってるんですよめちゃめちゃ可愛くないですか こっちのアイシャドウパレットでどんな目元にするか実際結構悩みました次はマスカラを紹介していきます一つだけアリスコラボのマスカラになってます上からオーロラ銀色ダイヤ青グレイサビ赤になってます塗るブラシがそれぞれ微妙に違ってます スウォッチしてみるとこんな感じです少し分かりづらいんですけど銀色ダイヤとオーロラのラメの違い見えますかねまつげに塗ると結構違いが出ました。 最初にベージュのカラーをアイホール全体に入れてまぶたのくすみを飛ばしていきます下まぶたにもしっかりのせます赤と白のとこのラメアイシャドウを指にとって二重幅にのせていきますまぶたにのせると結構ゴールドラメが見えて可愛いいですよねラメは指でのせた方がラメ感がしっかり出てくれるので指でつけることをおすすめします 二重のラインの境目をしっかり指でぼかしていきますそしたら細めのブラシにイエローを取ってアイライナーのようにのせていきます初めて多分イエローのアイシャドウを使いましたねそしたら次は赤を締め色として使っていきますここに赤を入れることによってポイントになるのですんごい可愛いですよね そしたらこんな感じでのせたら上側だけ軽く広げていきますそしたらメインといっても過言ではないグリッターはいかわいいめちゃめちゃかわいいですよねもう何も言えない。 そしたら、まだ使ってなかったシマーの赤を下目尻3分の1に入れていきます。チップにオレンジの一番ラメ感の強い色を取って涙袋全体にのせていきます先ほど使った青ラメを目頭にハイライト代わりで入れていきます最後にアイライナーブラシでブラウンを下目尻3分 の, 1の目の際に入れていきます アイライナーを引くとこんな感じです次はカラーマスカラのサビ垢を使っていきますサビ垢という名前の通り塗るとくすみ垢なのですっごく使いやすいしおしゃれな感じになりますなんか一気にねこなれ感が出ますよね次は銀色ダイヤを重ねていきます これラメがねすんごいかわいいんですけどなかなかねまつげにつかないんですよね何でだろうブラシのせいかな、まあ、頑張ってねめちゃめちゃいっぱいつけたんですけどそれでねたくさんつけてこんな感じですね影にするとね、こんな感じで少しラメ感わかるかなと思いますでもかわいいですよね 最初に先ほどと同様にベースカラーを仕込ませてまぶたのくすみを飛ばしていきます。水色とと白のラメシャドウを指ににってて二重幅にのせていきます今度は細いブラシで青の色をまつげの際にアイライナーみたいな感じでのせていきます。 そしたらアイライナーブラシでオレンジをとってアイライナーのようにのせていきますこっちの目もさっきと同様跳ね上げにしていきますそしたらグリーンの色を上まぶたの目頭側にだけつけていきますちょっとね感触の色味を、ね、足したくなりましたまぶたの中央にまだ使ってなかった青ラメをのせますそしたら大本命リボンのグリッターをのせます はい、かわいい。下目尻三分の一に青をのせていきます。チップに最初に使ったラメを取って涙袋にのせていきます。まだ使ってなかったシルバーラメをハイライター代わりに目頭にのせていきます。 完成するとこんな感じですマスカラは青グレーを使っていきます塗ってる時はあんまり青感を感じなくて使いやすいなと思いましたこの色ねめちゃくちゃ個人的に好きです さっきは銀色ダイヤを重ねていったんですけど、今度はオーロラを重ねていきます。ブラシはね、こっちの方が塗りやすかったなーって感じはしたんですけど、ラメ感は銀色ダイヤの方がちょっと目立つかなという感じでした。 というわけでメイクが完成しましまた今日初めて使ったのでどんな組み合わせで作ろうかなって悩みながらね。 組み合わせせて完成させたんですけどこっちの目はブルーとグリーンのアイシャドウパレットだったんですけどオレンジもあったのでオレンジを入れてみたらなんか若干南国の鳥みたいになりましたどっちかというとこっちのアイシャドウパレットの方が使いやすいかなと思いますこのカチューシャを数年前に頂 い, いたのを思い出してあアリスっぽい感じにしようかなと思ってウィッグをねつけてみましたこちらのウィッグはリリー・メイさんというところのウィッグなんですけど楽天でいろんなウィッグを探してた 時にめちゃめちちゃゃ可愛いいと思って服買ししました私が今つけてるのがドーリーストレートロングウィッグというやつでお値段が4990円のカラーがクールアッシュブラウンというものを購入しました他にもここのウィッグ韓国っぽい感じのね色味のものとかもあったりとかしてめちゃくちゃ可愛いので気になった方はぜひチェックしてみてください今回初めてズーシーを購入したんですけどラメ感がめちゃくちゃ 綺麗で想像以上にクオリティが高かったですはっきり言ってこの見た目がねこんな感じで中がこう流れていくというか水が入ってて これがすごい可愛いなと思ってもう掛けいでね購入した感じだったんですけど中身もめちゃくちゃ可愛いしこんなにカラフルでいろんな色が入ってるのであんまり使いやすくはないかなと思ってたんですけど使ってみると意外と使いやすくて今日はブルーっぽい感じでとか今日は赤っぽい感じでとかで組み合わせてねいろいろ使っていけるアイシャドウパレットかなと思ったので今日使わなかった色もあるんですけど今度ね使う時は全く違う感じでメイクもできそうかなと思います このすっごい大粒のグリッターのやつがめちゃめちゃ可愛くてしっかり密着してくれるタイプなので思っってたたより使いやすかったですかでこういう大きいラメのものって使いにくかったり思った位置にねこうピンポイントに乗ってくれないものとか結構あったんですけどこのグリッターは想像してたより使いやすかったです使ってみて思ったのはこっちの赤のアイシャドウパレットの方がラメがね綺麗でしたここのののののオレンジのものと青ラメのこちらのラメちら 特にすごいラメ感が綺麗だったのでラメ好きの方はこっちのアイシャドウパレットの方がいいのかなと思います青のアイシャドウパレットはこの左右の大きい部分がすごくラメ感が強めなんですけど他の部分はマットアイシャドウが多めになってるのでラメっていうより色味で楽しむ感じなのかなと思いました普通のカラー マスカラって結構色がね思いっきり全面的に出てくる感じなんですけどこれはほんのりカラーマスカラっていう感じなのでカラーマスカラとか漏れなさそうだしあんまり好きじゃないなって方も使いやすいかなと思いましたアリスのパケの方のマスカラはおまけでねいただいたんですけどこの商品を購入してからちょっと手に届くのが遅くなってしまったのでお詫びということでねいただいたものなんですけどこちらと銀色ダイヤ近いのかなって思ったんですけどオーロラ のの方ががこの塗る部分先端がねブラシじゃなくなくってるんですよ先端が若干尖ってるんですよまつげの先とかに、ね、ポンって置いたりもできたのでどっちかというとこっちのオーロラの方が使いやすいかなと思ったんですけどまつげにのせてみた感じは銀色ダイヤの方が目立つかなと思いましたまだ今日初めて使ったのでちょっと使い慣れてないのもあったと思うので引き続きたくさん使っていってコツをつかんでいけたらなと思います はい、というわけで今回はズーシーとダエー博物館のアリスコラボアイシャドウパレットとマスカラを4本実際に顔に試しながらレビューしていきましたいかがでしたでしょうか最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたこの動画が参考になった方私もアリスコラボ欲しいなって思った方は高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いします Twitter イ, インスタグラムやってます下の概要欄の方からフォローよろしくお願いします お願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうニーナ・シェルカでしたバイバーイ